政策それが防災政策防災政策ってなかなか避難誘導灯に切り替えて表示を表示を切り替えて避難誘導ができるスムーズに皆さん逃げられるような案内表示に切り替える見てハザードマップ見て徹底してそ避難してる避難訓練してる想定してる人いっぱいいるんですただ、えー、今日はですね自民党の公認の区議候補塩澤義孝さん なんと25歳、いろいろな鉄道会社としっかりと連携をして、シェルター化を図っていく、こういったものを、ですね塩沢義孝さん、自民党区議としてしっかり癖、えー、に上がってもらって、そして私も区長に当選させていただいて、鈴木哲次、塩沢義孝、ともどもにです、ね、しっかりと渋谷を安全、安心な街にしてまいりたい、共通するところとして、ですねシェルター化というものがあります。 これ ほ, ほとんどの区議はまず行っていないと言ってもいいと思います言われ続けてます人直若い力、塩沢良坂期待してます頑張れ頑張りましょうよろしくお願いします